上海のレイウエストホテルから発生した火災は緊急対策会議を開きます最大の目的はホテル火災の庁舎で無事に日本に搬送することだ特別機に乗務したいんです推薦してもらえないでしょう訓練センターの教官課長に残ストがいたんで自分を推薦したいと思ってね地上に降りろということだったこの俺がグレーン車両がいないには差し出してや<笑>この特別機は国を代表するフライトである GOODLOCK